クイい<笑>もうダメかと思ったその時<笑>弓の勇者様が私を助けに来てくれたんですリシアさんがいたパーティーリシアお姉ちゃんダメダメなのはいダメダメですそこまでしていつきに認めてもらいたいのか だからフミさんに鍛えてもらってるんですならもう何も言わないははい改めてよろしくお願いします世界に犠牲を強いるとかってやつのことかそれがレイキとはどう関係あるレイキの使命は最悪の波の発生を防ぐことなのですあの村さえ良ければと思ってほしくないですなんとか守れないでしょうか今私はナオフミさんたちの仲間です皆さんが行くなら 私も行きますなぜ単なる使い魔がこんな感情私だって弱いこれでいいんだ頼むぞ岩谷殿それでもあなたのような人には絶対に負けません力の根源たる盾の勇者が命ずるい や, ーやめてー死んだ万象を今一度読み解きあの者らに全てを与えよ あるリベレーーションオーラ大丈夫直文様のことは私が保証しますだってあなたは盾の勇者様なんだから